QNG&PS 高橋海人24トシクストーンズ森本慎太郎25が主演を務める、だが情熱はある日本テレビ系がスタートする。オードリー若林正康44と南海キャンディーズ山里亮太45の人生をドラマ化したほぼ実話ベースの作品が若林役を高橋が山里役を森本が演じる。 ドラマ発表時より話題になり、ポスタービジュアルは、高橋と森本が立つ背後に、若林と山里が背中合わせで立つという、表裏一体になったもの。また、告知も大々的に行われて、東急田園都市線の中ずり広告をはじめ、渋谷駅コンコースに大型の壁面広告、渋谷駅界 Y をアドトラックが放送初日まで走る。 ドラマ本編 PR 動画も解禁され、主題歌が発表されるなど、スタートまでのワクワク感だけで胸がいっぱいになる。近く人気も実力もありあまる高橋山と森本慎太郎。高橋山と森本慎太郎はとても仲がいい。ジャニーズ JR 時代からの長い付き合いで、高校も同じ。最近では、 高橋の実家に森本時 NG& ムス平野子用26が遊びに行って高橋の家族と一緒に食事をしたとドラマ公式動画で明かしている所属するグループは違っても食事や遊びに行くほど仲がいい二人の共演はドラマ部活好きじゃなきやダメですか2018年日本テレビ系以来二度目になる 本作は漫才ユニット足りない二人の踊り若林正康と南海キャンディーズ山里涼太の人生をドラマ化。ほぼ実話を描いた作品だというのだから、とても驚いたし、期待感でいっぱいになった。何しろ高橋は極端に人見知りで超ネガティブな若林役。森本は被害妄想と嫉妬に狂う山里役。 芸人になってもコンプレックスを抱えたままの二人が出会い、漫才コンビたりない二人を結成し、解散するまでの反省を演じるのだ。若林も山里も今や個人でレギュラーを持つほどの人気タレントであり、不動の固定ファンが多い。単なるモノマネをするのではなく、実在する一個人のありのままの人生を演じるのだから、プレッシャーは半端ないだろう。だけど、期待しかない。 なぜなら、演じる高橋と森本の基本的な部分、付き合いの長さや仲の良さといった関係性にプラスして、俳優としてのキャリアから見たら面白くなる要素しかないからだ。四角高橋山と森本慎太郎、マイナス方向へのシンクロに期待大。高橋は、自分に自信がなくて、周囲を気にしてしまうところがある。 歌や踊り、芝居、アーティストとしての活躍など、底なしの才能を多数持っているのに、いざとなると緊張するし不安になってしまう。この部分は若林役に通じるものがあるだろう。ネガティブな芝居で言うならば、ドラマ、姉ちゃんの恋人、富士テレビ系、2020年で見せた姉ちゃんに好きな人ができたことを知った時だ。 キッチンで鼻歌を歌いながら料理をする姉ちゃんを見る高橋が見知らぬ男に浮かれているという不安と嫉妬が混じった目をしていたのが今でも忘れられない。そしてドラゴン桜2021年 TBSK での実家のラーメン屋が危機に直面していた時だろう。 闇金融の取り立てに悩み苦しむ姿は本当に辛そうだったし、解決した時に流した涙にもらい泣きをしたものだ。一方、森本はパワフルでパフォーマンスにブレがない。所属グループでのパフォーマンスは力強さと色気に満ちているのに、バラエティ番組で大自然のロケ地に行けばワイルドに動き回るといった、まさにエンターテイナーだ。 それは芝居でも見ることがあって、ナンバ MG52022 年富士テレビ系ではパワフルで喧嘩が強くて、でも仲間のためなら自分が潰れることも厭わない、友達思いの優しいヤンキーだった。そして、泳げ、錦鯉2022年日本テレビ系だろう。 単成な顔立ちなのに、スキンヘッドでもいけてしまうのは、表情や仕草まで細やかに演じていたからだ。高橋、森本それぞれの特性と芝居力がマイナス方向で発揮されたら、一体どうなるのだろう。どちらも個性の強い役柄だが、高橋や森本が持つ本来の良さがエッセンスになれば、魅力的な人物になることは間違いない。ドラマのスタートが楽しみだ。 文は多いし、そう。四角高橋山がアフロに本作では高橋山の今まで見られなかった表情、姿が堪能できそうだ。